まあこのまだハードルックとかメタルと言われる音楽とはまた別個でまあこういうこういういやつって神様をイメージしたりする曲が多いジャケットとかもみんなこう天使とかあなんか宇宙とかスピリチュアルとかなんかこう飛んでるよねあのー、飛んでる感じが精神的にもちょっと飛んでたりハい、うん、なところもあるやろうしね実際、まあ、実際さこう音楽的にもその荘厳なこう 要はパワーコードって言って一度とごとだけ聞くやんか、うんうん。いわゆるグレゴリア聖歌と同じ音使いするわけですよ。うんうんうん、だからやっこう教会音楽にちょっと近く聞こえる、うん、精神性があるよね。ある、まあ、よね。だから、うん、そういう意味では俺もこういうなんかそのスモコンザウォーターっていうのはなんかこうなんか神話の中からの一節なのかなみたいな感じで考えてたんですが。 実は全然違って。全然違う、私も今回これであのいろいろ文献読んだら、すごい面白かった。面白かった。<笑>うん、いろんなこの。しかもなんかあの、もう超ボーナストラックやったっていうか、こうごくラストミニッツに。 あのレコーディングレするののレコードに 曲, 曲が足りひんからギリギリ作ったみたいな。うんうん、なんか特感で作ったやろ<笑> 歌, 歌詞もだからその時に見たままそのまま<笑> そ, う そ, う そ, う そ, うそれが歌詞になってるだからその時見たものが歌詞になってるみたいなね、うん、それを紐解いていきたいと思います。はいやっていきましょう、はい 黒田和志です。深尾を太鼓さんです。よろしくお願いします。はい、こんにちはうんはい、今日はですね。えー、もうロックの王道中の王道。ブリティッシュロックっていうのが千九百七年代に、えー、流行った。まあ、えー、皆さん様よくご存知のスレッドディープパープルとか、レッドツェッペリーとか。とクリームとかっていうのまあ、三大ブリティッシュロックとていうのが教わったけどね。うん、クリームって、だい、あの、エリッククラフトンの板バンドですが。うん コンザウォーターの歌詞を僕は前からこう前ちょっと調べててなんかこうイメージ的にはさこうなんか水の上の煙やからまあ心の中の何かすごいスピリチュアルなそう思わんかった ど, どういう意味ギターのリフしか思いつかんかった、まあまあまあ、で で, で, で あ, れあれだけでででれやろ そうそうそうそうそうそうそうもうそれそれとこのスモーコンダウォーターがどう結びつくのかなんか考えたことはなかった。あ あ, ああ。だっただらっあれまんままんまブルーノートだからさ。うん私だね。だからほんまブルースって感じのイメージでやるんですが、うん、なんかこうまあいわゆるそのこう黒人がやってたこうそのブルースっていうのはだんだんこうこうポップスなっていく時、俺のイメージ的にはモータウンだ。 モータウ ン,、うん、ンレベルがものすごくそういうこう洗練された感じのこうブルースに変わっていくのに対して、うん、こうい う, こうイギリスの人たちがそれをこうブルースを取り入れてなんかこう料理した感じのスタイルが僕はブリティッジシュロックみたいなイメージかなって思ってるんだけど僕はちょうどこのバンドを始めた時にもう一番最初に。 やったこう海外の曲って言ったらもうディープパープルの曲だったのでああそうですかそっからですかそっからですよ<笑>中高校生とか中学生もう高校生の時にバンバンやりましたねでそういう意味ではもうほんまに、えー、その時ドラムでしょドラムドラムドラムどんな髪型やったえ髪型まだ高校生やったから普通やったんちゃうか普通やった<笑>本当えライブとかしてた、うんライブはあのね文化祭に出るために この曲やった ん, よ、うん、あであこんな曲あるん や, み た, いなやた<笑>あーみたいな感じでやったんやけどそう文化祭のためにやってで大学になってそれがあまりにも痛く楽しかったんで大学に行った時に入ったと、うん、で大学の時は髪の毛が、まあ、まあロンゲル金髪やったかな出た<笑><笑><笑>この辺にあのその時の写真が出るんやろその時のあ あそなないないかもある論言のやつはあるねんけど、まあ、このまだハードロックとかメタルと言われる音楽とはまた別個でまあこういうこういうやつって神様をイメージしたりする曲が多いジャケットとかもみんなこう天使とかあなんか宇宙とかスピリチュアルとかなんかこう飛んでるよねあの飛んでる感じ精神的にもちょっと飛んでたりハ、うん、イなところもあるやろうしね実際。 まあ、実際さあこう音楽的にもその荘厳なこう要はパワーコードって言って一度と5度だけいくやんかうん、うん、いわゆるグレゴリア聖火と同じ音使いするわけですようんうん、うん、だからやっぱこう境界音楽にちょっと近く聞こえる、うん、精神性があるよね、まあ、あれよねあよだから、うん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 えー、っとここら辺からおう ね, ババねあパイちゃん発音してくれた方がで。We all… <笑>そうそう、ウィオウキームアウ u ウモントルー。モントレーね。モントレー。モン俺はモントルーっていうけど、モントルージャズフェスとか言ったら、モント ル, ルントレー。モントルーだよね。あ、うん、あのまあ、ジャズフェスで有名な場所ですが。うん、モントルージャズフェスティバルスイスだよね。まあ、あのモントルーのとこに来てたと。そうそうそう。やってきて、オン l レイク・ジェニーバァ。 うん、これがジェニーバーのショーラインなんだけど、うん、レイクジェニーバーっていうのはジュネーブー港なんだけど、うん、なんか日本語の地図やったらなんかレーマン湖って言うんてなんか現地の言葉ではラ・レマンみたいなそんなんらしいからな、うんせモントルーの湖 の,、うん、の, そのそばにある会場やなその辺に行ったと。 ジュネーブって俺らもよう言うもんな。うんうん、うん。でもジ ェ, ジェノバ、ジェノバ。ジェニーバーっていうのが、え、に、カタカナで言うとジュネーブね。ああ、ジュネーブ。ジュネーブ。そう。英語表記ではだからジュネーブ語って書くこともあるけど、うん、なんかレマンコって書いてるのもあって、うん。レマンコって書いてあるとこもある。うん。え、うん、まあ、そうやなで。で、そこに to make records mobile、うん。これなんややねんけど。うん、あのー。 演奏してなんていうのレコーディングレコーディングすることレコーディングするってこと う, んそうねうん、?With a mobile, なんじゃこれないけど、全、う、部、んね、を読んで理解したら、あの移動式のトラックに積んだ機材。レコーディング機材しかもこれ。うん、レコーディング機材つ何うだからそモーバイルのトラックのに積んだ機材でレコードを作るために コントロールーにやってきて、全然あのその湖のほとりにいると。うんうんうんうん、あの時間はあんまり無かったね、浮いるハブマチさんね。い<音楽><音楽>これが設定やな、その場面の。場面の設定ですね。うん、こバース1って書いてある、これがだから要はあのポップスでいう A メロなんやな。A メロ、う, うんうん、うん、うん、ジャズの場合は。 ここに勝手に書くけど、ジャズってバースってこう結局メロディーの手前にある。手前やななんか曲をなんか説明するみたいな。うん。で、A メロと B メロっていうのがあって、だいたいメロディーが A A B A になってるからこういうふうになってるやん。で、そのここの A A B A のことを俺らはコーラスっていうやん。うんうんうん。コーラスこれだってる？あ出る出る。んだよね。で、B のところを俺らはブリッジっていうよねこの。 こういううかうで の, あの「原大力さん」っていうドラマーがもう素晴らしい大好きなドラマがいらっしゃるんですけど、うん、あのもう今でも東京でもンんン活躍されててもう大好きな大先輩なんですけどその彼はあのダサール高校出身でですねめちゃくちゃ頭いい人だけど海外に行ってこのサビというのはサビというのは海外で通じてたからサビは英語やと サービスっていう風に。そう。で、うん、あのー、ずっとこう。 どこからやるのってフロムサビ、フロムサビって言ってたら、フロムザビって聞こえてたみたいで。ああ、はい、From <笑>フロムザビー。さっきフロムザビさっきフサムビーはだから、英語じゃなかった。そうそうそう、ずーっと英語やって言い張ってたんやけど。まあ、なんかいろいろさが、ようはいろいろ聞いてみると、フロム、フロムサ、フロムサビー。だから、<笑><笑>フロムザビでちょっとサビとザビーが当たってて。あの。サビが英語にはずだ、ね、英語で通じてたって言ってたんよ。もう力渡って。 てはったみたみいな感じでポップスの場合は A メロのことをポップスって皆さんカラオケやると A メロ B メロサビっていうのがあるじゃないですかだいたいね、えー、歌い出しがあって歌い出しのことをバースっていうんですよで B メロは置いといて A メロとサビしかない曲があるわけですねサビサビしかない曲があってで、えー<笑> この曲もそうやね A メロとサビしかないからだからバースとここのをサビのことをコーラスって言うんですよで B メロのことをブリッジっていうのねあるとそのバースとコーラスをつなぐこうちょっとつなぐセクションがあ る, あ る, あるよねなだからポップス系の人と仕事やるとこうあのブリッジからっていうと俺らは C がブリッジと思うわけよ。サビイゴール、うん。俺らは、うん、俺らはサビが盛り上がってるところな。そうそうそうそう。ビーメロのところサビって思うから。だから俺らはビーメロから始めるんやけど、うん、あのポップスの人はあのコーラスのこの C のどこから始める。<笑>だからまあこの辺の違いがあって。だからこれちょうど書いてくれてなんでバースって言ってんやったらなんか書いてあってんって言ってたけど、あ、書いてあった。ののコピしたところが書いてあった。英語のサイトから取ったけど。バースイチやね。うん。うん でえー、っとここがまだバースが続き、ね、バースの続きやなはいうん But フランクザッパーザ・マザーズがライブをコンサートしてて、うん、そうそうそうそう、はい、マザーズっていうのはフランクザッパーのバンド名なんバンド名、うん、フランクザッパーとマザーズっていうのがあってみたいな we're the best place around at なんかこのジャズフェスやったんかなで多分いっぱい会場があってその中で一番大きい会場にフランクザッパーがいたんや、うんうんうん。一番いいところでやってたんや、ねうん、みたいな。そう。But some stupid with a flare gun だからなんかちょっとどっかのまあ行かれた人っていうバカっていう意味やねんけど。だからフレアガンっていうのはこうあのなんつうの照明弾って書いてけどさ。あそうだからのびっこの ピストルとかじゃなくて、どっちかっとこうと、う場所を知らせてさ、うんうんうんうん、助けてくれみたいな、そういう時に使う銃な。うんうん、まあの、のろしみたいな感じのそうそうそうそうそう、信号拳銃でどこかに書いたとまあ照明弾を撃ってって言ったのが分かりやすいかなと思って、両方書いてみて、た多分そう、あれじゃあ、あの、天井とかに当たったんかな、それで、ファンのプレイスオンとグラウン 有名な事件な、うん、結局はこのなんかあの精神的なあのこう神様のなんかこう神話から取ったとかじゃなくて普通にただたん普通にしあのあ そ, のその日にあった事件やなジュネーブ湖でやっててみたいなそうそうそうコンサートがあって で, でしかも時間なくてだからこれこれでもう俺ら曲足りへんからなんかこう一曲作ろうと。 <笑>最終的にあのそこに行き着くあのまだそこまで行ってへんけど、うん、歌詞的にはな<笑><で><笑>フランク・ザッパーとマザーズがやっててでそれが<笑>この、ね、サム・スチューピッドのサムっていうのは複数っていう意味じゃなくてなんかこうスチューピッドのやつっていうイメージやなそうそう<笑> あ, <笑> あ, どなあいつみたいな感じやな、うん、<笑>サムやとだから特定してない感じでなんかまあなんかなんとなくあのどっかのもうのちょっと頭おかしいやつって感 じ, い感じやな、うん、やつって感じやな、うん なんかこうアメリカ行った時にさアホっていうのはさついついこう俺らフールって教えてもらったけどでもあんま使わんよね、うん、フールってっりんまに使わんねそうだねチューピッなイディオットって使うイメージがあるけどそうやねすごいけなしてるや、ね、んね<笑>イディオットの方がきついうわあきついねもどっちもきついけど、うん、イディオットの方がきついかなああそうなんや、うん、あどっちもきついけどねこう大阪とと東京やと 大阪人はアホって言われるとちょっと喜ぶやんそうやねあんまりあの痛くないけど<笑>まあアホやろって言ったわけでもよく<笑><あの><笑>飛び交っから、ね、お恥ずかしいみたいな感じなんねんけど<笑>お前バカだろって言われたら結構怒るよねみんな、ね、そうやねだけど東京の人ってバカは結構いいんやけどアホってと結構傷つくから、ね、<笑>そう地方性もあるから<笑>あるあるチューピットとイディオもイディオともそこら辺あるんちゃうか 自分のことはもうなんだもう自分のことアホっていうときになんか<笑>スティーピット・ミーみたいなのもあるけど、ね、スティピーミーって言ったりするね。うんうんうんなので 結構僕が最初にアメリカの行った時にこう「フール」っていうと何そのかしこまった<笑>なんか褒められてるみたいな感じがするみたいなことを言われて普通は「シューピットとか「イギョット使うぞって言われてそれうやんな、うんうんうん、っていう感じで立派なけなし言葉やなその方がかなりかなりけなしてるそうそうそうじゃあサビここサビですねコーラスの部分ですね そうねスモークスモークオンドウォータこれだから水面にこのウォーターはジュネーブ湖 や, ジュネーブ湖やなジュネーブ湖のところの上にファイアインドスカイル煙がわーっとだからさっきの火事だよね火事が 火, 火があってえっとまぁ、あ、煙が上にあってそう水け煙のも う, こう湖の上にわーと煙がいってでお空はもう炎で赤く染まったんじゃない マヤインザスカイっていうのは見見てたんだよこの、うん、ディープパープルのメンバーたちは、ね。だからそのコンサート会場にディープパープルもいたんだって。うんうん、でいてでそれで火事になってまあどっかに避難してでそこから見てたら古城に煙がわーってなっててお空にはもう日がこう赤日が赤く空を赤く染めてたんじゃない？うん、ああそうやなほんまにだからすごいこれ初めてこの歌詞してた時にええー、みたいな俺フランクザッパ大好きやから。 フ<笑>ランク・ザッパーと同じ会場におってがこんな事件のことあもうすごかったと思うよこれは歴史的な事件やったら、はい、ねうんまあその事件をたまたまこう曲でボーナストラックで入れたみたいな、ね、そう言ったら大ヒットもう歴史的な大ヒット な, <笑>なフランク・ザッパーより有名になってしまうたもん、ね、<笑><笑>なあ本当実際そうやんな<笑> 2番2番 ャンブーだ か, らだからその大きなカジノとかがコンサートの会場になることはあるから、そうやったああフランクザッパとアンザ・マザーズのコンサートがそこでカジノであってそれが思いつきちゃったああういうといこれれももなんか音をひど音を立てても崩れ 落, ち落ちた。 オーフルってひどいっていう意味もあるし、なんか、これも、これもけなし言葉で使う、オーフル。アフォーフルはもう ひ, どひどいってことやな。なもうあの状況がひどい。最悪みたいな感じで使うときは。アフォーフルね、だつ w ーフ l そうやね。最悪。ね、えー、っと、もう大ってことはもう。 もう建物一棟は建物やろうな。生きているとは思わない。死んだってことやもんな。だから。ううん、も私は崩れ落ちたっていうふうに理解したけどね。うん、うん、まあだからもう完全に崩壊してしまった。まあ、崩壊したやな。そうそう。うん、それいい言うことだね。一棟完全にすごいと立ててもうあの崩れ落ちてしまったっていう。うん、そう、もう崩れ落になってね、うん。それをずっと見てたんだね。うん、and、Funky Claude was running in and out. このファンキー・クロードさんは、うん、クロード・ノブスっていう名前で、うん、じゃあのモントルジャズフェスのコープロデューサーなんだってあーあの上のプロデューサーの一人でそうねその人がなんかみんなを会場にいるみんなをすごい一生懸命誘導して避難させたんだって。うん インアンドアウトやからもう出たり入ったりしてる走り回るのねフラン、ね、そうこの人出たり入ったりしてこっち来いこっち来いみんなそれすごい大活躍したらしいよこの人、うん、その状況を見てたんだよねファンキー・クロードってこれはニックネームだよねそのファンキー・クロードの、うん「was running in and out in and out pulling kids out the ground、うん、この kids っていうのは まあ、だからフランク・ザッパのコンサートに行ってるのは年齢層が若かったああそうね若い子がい、ね、なんかキッズってのは本当に子供じゃなくて若い人たちやな会場に行ってた人たちをもうひじじ避難させた、うん、引っ張り外に出したって感じそうやな<笑>、まあ、そういう言い方してるけど要す、ねね、るに誘導して避難させた誘 導, し誘導した感じだから、うん、もうつかんで投げるぐらいの感じだったかな、うん<笑><笑> まあでもそういう表現をしたってことで。表現をしてるけど、普通にあの、一生懸命誘導したので。のあ、こちこちこっ ち, も ち, もち っ, て言って感じでね。そうそうそうそう。Sound, あ, あのあかか、サウンドとグラウンドとかさ、あの、ああ、そうドがこう。そうそうそう。こう、インフンでたりとかするんで。うん、はーい<音声>、えー。when it was all over.when it all was over. だから全部、ひととり落ち着いて、 We had to find another place.V は Deep Purple の僕たちだよね。僕たち Deep Purple のメンバーがね、うんうん。メンバーは他のとこ行かないか行かんと。アジノもう燃えちゃってるから。行かな い, いかんって感じが差し迫った感じがね。Hot to.We had to find 行かねばならなかった。うん、そう探して探して違うところと探さなければ行けなかった。<笑>そった<笑><笑>他の場所に移ったってい う, ような感じで。うん、そうそうそうそう。 スイスに行ったのはスススケジュール的に多分タイイトやったんだからスイスにいる時間もそんな長くないし、でこれでカジノ燃えちゃって、これもいおい、どうしよう、カジノだからどこでレコーディングすんねんみたいなことになって、うん、本当はそのカジノでレコーディングする予定だったのね。 使い果たしたみたいな感じでもね、そう、なくなる、そう、そこを作くって感じ。スイスでいる時間がもう、使う、もうそこで使い果たしてしもたみたいな感じな。使い果たし、もうな、な差し迫ってなくなってる、どんどん時間なくなってる。とか、あの、その当時、その、過去過去進行形やから。そうそうそうそう。もう、時間が。まだ、あ、まだ時間は終わってはないけど、どんどん時間が、終わりの時間が迫ってる。車にもそんなあったな、なんか。この間まで。レイシン、タイムイズレイシンってのがあったよね。 <笑>そうそうそう、それと似てるから。Swiss <笑> time was running out. Running out ってのはまあのサッカーとかでさゲームで最後試合でまああと何秒しかありませんみたいなうその。Running out. Running out ってのね。うん、so Swiss time was running out. It seemed that we would lose the race. これも「レイスとプレイス」があ意味を踏んでんやけど、うん、まあだからまあどうしようもなかったとか私書いたけど要するに何かもうあのああもう、ま、負けそうになったっていうか負けそうになな諦めそうになったってこと か, ーかレースを失うってことやもんなだからうもうこのレースって特にあの本当に競争とかしてるわけじゃないけ ど, ないけど、うん、あのなんか 一生懸命人生ゲームに負けそうになってる感じス ケ, スケジュールに負けそうになってる感じ、ね、スケジュール負けそうになってもうちょっと諦めかけてるみたいなそうそう諦めかけてる感じなんかそんなふうに見えたって感じあ、まあ、もうこれはあ諦めよっかなーって感じやったってそっかそっかそっかで、うん、そこでまたそうそうそう、えー、そんそ日がもうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうううそうそうそうそう ままあまあでもこれ差し迫った感じがするね。なんかそ う, そ う, そう面白いよね。うん。非常には煙が空には炎がっていうふうにやる。で3番ですね。We ended up at the Grand Hotel. このグランドホテルっていうのがその市内にあったんかな、うんうん でカジノを離れて、もう燃え尽きたカジノを離れて、うんうん、グランドホテルっていうところに行って、うんうんうん、グランドで empty, cold, and bare。もう何もなくて寒くて、何も、うん、何もないと。もうたどり着いたって感じやね。エンドアップ。さもドアッそこに行き着いた。結果的にそうなったって感じだね。このさ、昔このアップが使い方がなんでここにアップ入イのって、あの英語の先生聞いたことあるね。 う, ん、ほ う, ほうでもなんかよく使うしだからそのある先生がすごい言ってくれたのは、うん、あのなんかえっ、ー、と「ゴーダウン」とか言うやん「ゴーダウンストリート」っていうやん、うんう ん, うん、なんでダウン使うのって言ったら、うん、あの人間のこうどんどんダウンしていくやん頭の位置がこう遠くに行くとさちっちゃく見えてああイメージなこうダウンなんや<笑>でだからそのイメージから来てるんやって言われて。 向かっていくとホテルがアップするやんみたいな。ああ、エンドアップやから、とう と,、はいはいはい、とうと最後にその、うん、こうグランドホテルのところにたどり着いた感じがするやんだからアップ使うやでって言われたけど、エンドアップ。ああ、なるほど な, いな。エンドアップ。うん。It was empty, cold and bare. だからこのホテルには何もああ、もうエンティー、カラコーで。で、ベアもほとんどエンティーと似てあるのもんやな。 ベアはこの最後のメイキンのミュージックでアと言うの。ベアと言うのベたいにベアを。そうそうえー、ベアはあんま聞こえへんけど。よくベアフット、なんか裸足のことをベアフッって言ったりするよね。なんか何もない感じ。骨骨組みだけとかさ。そんなことホテルそんなことないけど、まあんまり物がない感じ。物がない感じがするの、ベアっていうね。えー But with the rolling stones thing just outside. これもうだからこの歌詞だけ読んだらどういうこゃってもうねんけど、うん、そのなんか文献を読んだらローリング・ストーンズってバンドの機材のトラックがすぐそ、うん、ホテルの外にあって、うん、それを使わせてもらって、うんうん、でレコーディングが可能になったあああれはい。こと。 合間にトラック入れんねんな、すごいな。そうやな、ローンッ「rolling truck そ stone thing」。なんかこ言葉遊びみたいなのやな。あーはーはーははは。ではなんか普通やったら「rolling stone's truck」って言いそうなものそうやな。「rolling stone's truck just outside でいいけどこう、なんとか thing」みたいな。 うなんかそんなや つ, そんなやつがなんかあのロンーンストーンの外にあってあ み, たみたいな感じやなそうそうやつ、うん、そうそう機材みたいなやつがあってみたいなメイキング・アミュージックであなるほどこれでレコーディングのイメージなんでなうそうそうそうメイキング・ードサード・サードバースで、うん、3回三つ目のバースでレコーディングを食るあなるほど ほんで、その3 番, 3番目のバースで、さらにそのレコーディングの様子を語ってて、With a few red lights and a few old beds。これどういうことやねんけど、うん、かあのホテル、A few red lights っていうのは赤い明かりがいくつかあると。うんうん and、a few old beds, ベッドが、うん、マットレスとかがいくつかあると。な、うん、うん、でかっていうと、ホテルのなんかすごい明かりが、 明るかって だ, かははははだからそうあんまりなんだろう感じが出ないのか な, かなああでも演奏する時ってそれは何明るいとやるど<笑>そうそうそう、ね、赤いランプに変えていく時をそうそうそうちょっと暗くしたんやろうなで あ, あとはの音がすごいガウンスするからあーそれであの そ, のそれでマットレスとかをこうあちこち置いてああそういうことかもうそれでレコーディングできるようにして<笑> and we make a place to sweat これだからその場所を使えるようにして「うんまあ、Make u place sweat な」なんかこうかっこいい言い方だけど要するに場所を作り上げてそこでやっあのレコの猫にングしたってことを言いたいな、うん、スウェット使う。 すごなんかあの汗かくんやけど、要するに働、よう働く感じよう働く感じそうそう。<笑>だから、ちんとそのそこのホテルがレコーディングルームとして機能したって。そうだよなんか。要は、要は、メ ー, メ ー, メーカープレイスやから、場所作った、その要は仕事するための場所作ったみたいな感じ。そう、メイカープレイスとスウェット。だから、それをちゃんと機能するようにあはあはあ、はあ。できたんだけどね。<笑>うん ノーマわは we get out of this? これからこれこの事実からどうん、結果的に何が起ころうと思う、うんうん、I know we'll never forget. <笑>ここ今日のこの事実はここ今日起こったことは一生忘れんやろうみたいなこ、えー<笑>これを。これをいろんな会場で熱唱してるわけだな。よ<笑><笑>っぽどショッキングやった <笑>そうそういやまさか売れると思ってなく て, て、うん、あそうやろうねきっとねこういう結果って結果的にはもう歴史的な大ヒットになったんやけどね要はこれは売れんかった売れんかもしれんけどぐらいの感覚で、ね、そうそうそうおまけの曲やったからねノーマルはウィケラ h ですあんまり期待してなかった、ね たぶんこの曲が売れるかどうか期待してそれが多分一番のヒット曲ですううかもう世界的にもあの一番よく知られるロックンロールのどんなどんなギター小僧を知っているみたいなそ う, そういうことになったって書いてあった、うんね、というわけで。 これはしこれは俺も一番は知っとったけど全部はず調べたことなかったわやっ面白いな、うん、これは面白い歌詞やねでもその、うん、足迫った感じとかもよく出てくるしあのこの皮肉にもこの歌詞が世界ヒットしたっていうのはめっちゃ面白いなそうねフラッグザッパーもこれに名前挙げてもらってよかったね、うん、みたいなま、うん、<笑>あでもこの当時はだってフラッグザッパーの方が夢やったんちゃうあー確かにそうやね、うんうんうん まあ、フランクザッパが一番居場所でやってたっていう。ああ、確かに、ね、メインアクトやったからね、この時もね。ザッパはめちゃくちゃ、なんから日本ではあんまり、だから。日本は本当マニアな人だけが持ってるんやけど。ザッパはやっぱ歌詞が特殊で、やっぱりちょっとこう、なんていうかな。もうあの下ネタか、その社会批判か、どっちかがめちゃくちゃ多い。<笑>だから、そういう感じやったから、こうショーとかも結構えぐくて、だから、その若い。 子たちがむしろ熱狂してたその時期の多分タイミングったんやタヤの ね, ね今今あったとしても熱狂する感じじゃないような気がするす、ね、<笑>世の中に受けられへんかどうかわからねない今やったねそうそう。その70年代っていう時代がすごいよね。うんなんかすごいまあ、この当時のすごいなんかムーブメントやったのねこれ、まあ、すごいボーリングソンズまで出てきてるんやこれ。 そうかやっぱりすごい時代やったなでもこれでもっとやっぱりレコーディング今みたいにその簡単にできへんから機材とかも結構大変な機材が必要やったんじゃうあねそうやね、うん、今なんかこうやってほんまここでも2人で正直だからレコーディングショかぐらいでもできるのにな<笑>そうそうそうそうそんなんじゃないもんなそうなんじゃないもんなあんまにあのー ほんまに切羽詰まってたよねきっとね、うん、でなんかあの楽器パートだけさっきってボーカルパート後で付けたって書いてあったよあそうなん や, やんその当時はやっぱり同時にやってるもんやもんね考えるボーカルパート か, かよっぽど準備してへんかったって感じで<笑><笑>でもそのダッダだダだダッダッダのリフもなんかよく演奏してたもうジャムセッション自分たちのセッションでよくやるみたいな、うんうんうん、たまたまあ弾いた。 いただけで<笑> そ, そ, そ, そんなにこうって作ったんじゃなくて特感<笑> で, でやったら<笑>みたいな感じなんやろうなろな そ, そ, そ, <笑>、えー、それがあの誰しもがドラマ始めた<笑>チキチキチキチキチキチキチキチキチキチキあキチキもキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチキチんチキチキかキチキチキチキチキチキチキチ もうこれは大ヒットするから絶対入れろみたいなで懇願してやっとやっぱり入れることになったっていう、うん、あそうなんやだか ら, だから 取, っては取って作ってはおいたけどもう、うんいいまあ、最後に入れるつもりやけどまあ、こんな大したことないやつやしみたいなので、うん、こうあのそ 先, 先行にも漏れそうになったところいやーこれは入れるべきやって言った人がいんね、うんああそうなんや うん、すごいな、まあだってそれだって音楽史を変えるぐらいのことや。そうそうそう、それの人の一言がなかったら、どうかいてへんっていううええー、そうなんや、じゃあ、先行漏れするような感じの曲が世界の音楽界を変えて。いった す, <笑>すごいな、面白い。いやでも、この前は私なんかテレビでなんかウルフルズの番組なんか見てたら、うん、お同じことを言ってはった。なんかまガ<笑><笑>、えー、ッツだぜができる、うん、あの、なん様子をお話ししてはって、うん、なんかその選曲の選考会で。うん 当時はすごい、ね、なんかバラードチックな、うん、あの。ポップスがすごい流行ってたから、一生懸命いっぱい作っていって。うん、でね、六曲がそれぐらい、みんなにその選考会で、そのプロデューサーの人たちのに聞いてもらったら、みんな全然あかんって、うん。一番最後に、もう本当にあのカセットテープにおまけってか書いてるらしいやけど。<笑>おまけって書いてるやつが、ガツガツやって。どうなんや。 それがでも、うん、あのそれを聞いた途端にみんながそわそわしてこれはこれは売れるってなったんですかそれとなんか似たようなああもう一個あるんだよあのあれなんかパフュームのさポリリズムあるやん<笑> あ, れあれも先行漏れしてたよねあ<笑>そうなんやであの中田 なんかな音飛びしてるみたいに聞こえるとあの、はい、楽委員会でなポリリズムポリズ ム, リズム み, んなのみんなあのレコードじゃない時代やけど CD 撮んだ ん, んちゃうかってなって変になるから問い合わせとかも増えるやろからこの曲外そうって言ってたんやけど中田泰孝さんがやっぱりこれは今の当にこうやってやっててあれ結構ねあの俺はすごく名曲やと思ってて。 あれポリリズムでずれていくんやけど、うん、あの歌詞もそのずれてって最後一緒になるねっていう意味があってめっちゃ面白いんやけどまたそれやりたいと思いますけど、まあ、あれもうだからあの も, や、Perfume、のもういわゆる Perfume のヒット作やんだって「カーズ2のエンディングテーマになってるからな、うん、ディズニーのエンディングテーマにまで日本人が起用されてるってことやったからさ、うん、すごい空前の大ヒットやけどそれは先行漏れしそうなってたんやな考えたら。<笑> いや意外な意外な側 面, 面でそういうところにヒットがカされてんねんねあは い, ういう狙って い, いかへんところにあるねんねそうなんやんな多分な、うん、こんなん売れへんでと思ったやつが売れたりするねんなまあそういうことで一個一個丁寧にやっていかないかなということでございます<笑><笑>はいそれでは、えー、今回は以上になりますはい加尾泰佳さんでした、はい、ありがとうございました。